皆様ごきげんよう、ひさめです。キャラクターボイスは、ゆずきゆかりでお届けしています。2022年1月10日、天の日でした。今月の天の日のイベントは、福の神祭りということで、冒険者の広場で、福の神メダルが配布されています。いつもならすぐ使ってしまうところですが、チームクエストの魔法の迷宮のお題に備えて残しておきます。そんなチームクエストですが、レグナード討伐のお題が来てしまいました。 ダークキングとかならともかく、レグナードは今でも面倒です。ですが、今ならサポさんでも倒せるんじゃないかと挑戦してみることにしました。色が変わったので、録画を始めました。構成はいつものバンマ構成ですが、義じゃなくてスティックを装備しています。レグナードは色が変わってからが大変で、ここから割と死闘になりました。 結論から先に言うと、今回この構成で、レグナードを倒すことができました。ただ、もう少し楽に倒せる構成があると思います。どちらにしても、軽くこそパワーみたいな構成になると思います。今回は6分かからずに倒せたので、多分そんなに間違ってはいない構成だと思いました。というわけで、本日の動画は以上で終了です。それでは次回の動画でお会いしましょう。ここまでのご視聴ありがとうございました。